あー気持ちよく聞いた。はいみなさんこんにちはタートルです。 痩せるためにスクワットしてる人多いと思いますが、このスクワット実は、重りが重たい方が効く、回数が多い方が効くって思ってませんか今回は、あぐら足でスクワットを行うことで、片足にしっかり負荷がかかる。バランスが必要なので、足の指に力が入って、足汗効果が上がる。両足よりも片足なので、中殿筋にしっかり力がかかって、日常的な活動が活発になる。組んでる足は、太ももとお尻がストレッチされる。あぐら足になることで、 片側股関節が開くので、O 脚、X 脚の改善になる。とっておきなスクワットの方法なんです。30秒を3セット行っていきます。結構大変そうだなと思った方も、片側鍛えても片側ストレッチしながら進んでいくので、意外とできます。今日も一歩前進しましょう。まずスクワットいきなりやってしまうと、お尻がピキッとなってしまうんで、30秒ずつストレッチをしましょう。あぐらを組んで、足を抱えて、キープです。スタート。しっかりね。 間に手突っ込んで爪ね持ってしっかり抱えて組んで足のお尻が伸びていればバッチリですスクワットした時にも同じようにストレッチがかかります今のうちしっかり伸ばしておいてくださいあと少しですはいオッケー反対も同じようにいきましょう 今から行うスクワットはこんな感じでね力がねかかりますお尻とね太ももの裏しっかり伸ばしておきましょう今回のスクワットはねまあまあ楽しいですあまり辛くないんでね頑張れると思います はい OK、それでは立ち上がってもらってスクワットに入りますバランスがいるのであまり我慢せずにねすぐ足ついてください転ばないように注意ですやり方は30秒間あぐらを組んでしゃがむ足を変えてしゃがむこれを繰り返すだけですこれだけで、ね、組んでる足のお尻がストレッチされるストレッチしながらね鍛える感じになりますマイペースでいいです一緒に頑張りましょうスタート 下までお尻を出して下りてください片側ストレッチ片側鍛えてますこれ意外とね両足でやるようにねストレッチしながら鍛えてるんで楽しく鍛えられるんですよねあんまりこうやってねしゃがんのしんどいと思うのに片足なら何かできるんですよねはいオッケー2回目いきましょう あのはあ、これって片足ストレッチされるのでストレッチされると筋肉って縮めっていう信号になるんですよそうなるときに縮むっていう足がね鍛えられるんで、はあ、すごいね効率的がいいんですねあっという間に3 0分経っちゃうし Okay、ちょっとねお尻をね軽く叩いてもらってあんまり辛くないですよねだけど片足のスクワットなんで結構負荷があるんですラストいきましょうさあど片足スクワットですからねこれしっかりね鍛えられてますバランス崩ストすぐ足立つんでおっ と, とっとできますからこれむちゃくちゃね効果的なんですけど 意外とね、YouTube 見ても載ってないんですよね、これ。私はね、これ好きでよくやるんですけど、アグラスクワット。なんか、ストレッチされる方が、ね、メインだから気持ちがいい。はい、ケ、OK、ー。 どうでしたか鍛えながらストレッチしてるんでなんか鍛えてる辛さより伸ばされてる方がねなんか痛みを生じて辛くないですよねこれすごいおすすめなんです頑張ってバランス取りながらできたよって方はグッドボタンやコメントで教えてくださいこのエクササイズいいなと思った方は SNS でシェアや共有してくださいみんなに教えましょうね今回もご視聴ありがとうございました